それではこれから、計算機数学1の第6回の授業を始めます。今日の授業に入る前に、前回第5回の授業のまとめを振り返りましょう。前回は、ォーナー法による一変数多項式の評価について学びました。具体的には、ォーナー法のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。 そして法な法の応用としまして皮膚整数の二進十進変換および小数分数の二進十進変換の手法について学びました今回の授業の内容です今回は多項式や多倍調整数の乗算そして多項式の乗用付き乗算について学びます それではテキスト第 2.3 説多項式や多倍調整数の乗算から入りますテキストは21ページからですはじめにテキスト第 2.3.1 説一変数多項式の乗算から進みます ここでは例題を通して一変数多項式の乗算の手順を見ていきましょう。ax、bx をそれぞれ整数を係数とする一変数多項式、x に関する一変数多項式とします。ax はこのスライドにありますような3次の多項式、それから bx はこちらにありますような1次の多項式としましょう。そしてこの ax に bx をかける その乗算を考えます。で、この際、その乗算のやり方としましては、そのまあ、我々がその以前から行っているようなまあ、筆算を用いたこう乗算を作れば考えればいいわけです。こちらのスライドにありますように。えっ、ー、と。まず最初にこの、A、多項式 x の係数をえ工事の項から a3a2a1a0 というふうに書きます。それに対してかける方の多項式。 おの係数、B1 と B0 を、えーまあ、の A AX の次数と、こう、各次数のを揃えて書くわけですね。そして、えー、とまず最初に、この AX の各項に、この B0、定数項、BX の定数項の B0 をかけたときに現れるその係数を、各次数ごとに埋めていきます。 で、ま、あの、次数が低い順番から、a0, b0, a1, b0 という形で、こう書いていくわけです。で、次に、と、bx の、x に関する項ですね、この b1x に、この ax の各項をかけた係数を順に書いていきます。これも、その、同じように、ここにある行のように、こう、係数を並べていくわけです。で、えー、と最後に、この、今2段階で、 計算を行いましたその各項の係数を今度は縦にですねえっと加算していくことによってその積の係数 C0C1C2C3C4 を求めていきますそうしますとこの場合 AX と BX の積の多項式の次数は4次の多項式になりますからこの 結果、計算結果というのは、C4X プラス、C4X の4乗プラス、C3X の3乗プラス、C2X の2乗プラス、C1X プラス、C0 という形になりますで。ここでは、これら、このようにですね、その我々が今までやってきたような、その筆算に基づく一元数多項式の乗算をアルゴリズムとして書くことにします。 それでは、一変数多項式の乗算のアルゴリズムを見ていきましょう。アルゴリズムは、こちらのスライドの通りです。一変数多項式の乗算。入力は ax と bx の2つです。ax、bx とも整数係数の多項式で、ax が、次数が k 字の多項式。それから、bx は次数が m 字の多項式としています。 でえー、とここでちょっと気をつけていただきたいのは、とあのこのあっ、えー、と計算、アルゴリズムではですね、この、えー、と AX の係数と BX の係数というのがそれぞれあの整数で与えられているものとします。でまだですね、今の段階ではその多倍長数と単、えー、精度のせ数の乗算ですとか、それから多倍長数同士の乗算のアルゴリズムは、えーと まだやっておりませんので、勉強しておりませんので、えー、ここでは、その、えっ、ー、と、係数は、単精度、もしくは多倍調であるか否かにかかわらず、まあ、あの、整数同士の、ま、1回の、えっと、加減乗除、指則演算を単位とするというところに、えー、注意してください。そして、出力としまして、このあ、まあ、CX ですね。この CX はまあ、ま、AX と BX の積を出力するということにします。で、ここで、この CX の、あの、このデータの 表現につきましては A x が K 時の多項式 B x が M 時の多項式ですので C x の次数は一般に K プラス M 字になるということにも注意してください。では各ステップの流れを見てまいりましょう。まず最初に第一ステップでは i が0から K プラス M まで1ずつ i を増加していく際にまず Ci に0を代入しています。 でこれは、えー、と出力結果 の, あの Cx の各係数にまず0を代入して、まあ、各係数を初期化している処理です。で、えー、と次に、えー、とステップ2で、2がですね、先ほど述べましたその、えー、と筆算に基づくうんと、まあ、多項式の上段のアルゴリズムの中心となります。でまず、えー、i、変数 i がです、ね、こう0から k まであの1ずつ増加していきます。 でこのループの中で、さらに a というステップがありまして、そこでは変数 j を0から m まで1ずつ増加させています。そして、ここにありますように、この c の ij、i プラス j、すなわち、計算結果となる cx の i プラス j 時の係数に、その元の値にですね、その ax の i 字の係数 ai と bx の j 字の係数 bj の積を加えていくという操作を繰り返していきます。でまあ、この cij プラスこの ai,bj という部分がその先ほどのスライドでその乗算を行う一段一段 の, その計算であったということに注意してください。先ほどの筆算と この計算手順を対応させて考えてほしいと思います。そして最後に、計算結果が全部、このステップ2のループが回り終わりましたところで、この計算結果の cx の係数 c0 から c の k プラス m までを並べて、その値を介してアルゴリズムを終了すると。以上が、この一変数多項式の乗算の一連の アルゴリズムの流れとなります。それでは一変数多項式の乗算のアルゴリズムに関してその計算量の見積もりを行いたいと思います。と計算量の見積もりにあたりましては、その先ほども述べましたように整数の加減上界をその計算量の単位とするということに注意してください。 でまず、えー、と最初のステップなんですけれども、とえー、とここで、えー、とフォア文でですねあの、ループがありますけれども、えー、とこの最初のステップではあの代入が行われております。で、えー、とこれまでもあの計算量の見積もりで行いましたように、えー、と代入 の, 結果あの計算量に関わらないものとして、ここでは無視します。 次に2番目のステップについて見ていきますとまず最初にここでその変数 i に関するループがあることに注意してください。ここでそのこの4文で i の値は0から k まで1ずつ増加していきますのでこの変数 i に関するループの回数は合計 k プラス1回であることが分かります。 次にその中でさらに変数 j に関するループがあることに注意してください。でここで変数 j の値は0から m まで1ずつ増加しますのでこの変数 j に関するループは合計 m プラス1回ということになります。 で実際にこの二重になったです、ね、変数 i とそれから変数 j に関するループの中で行われている計算なんですがこの今レーザーポインターで示した部分になりますでその中でその加減乗除はどこで行われているかといいますとまず ai と bj をかける部分で乗算が1回それからこの aibj の積にこの c の i プラス j を加えるというところで 加算が1回行われている点に注意してください。最後に3番目のステップはこれはリターン分ですのでこれまでも計算量の見積もりの中で行っていますように計算量には含めないことにします。で以上をまとめますとその、まあ、計算量に関わる部分の演算というのは えっとまあ、このステップ2にあります、変数 i とそれから変数 j に関するまあ二重のえーっとループでしてで、えー、っとこの部分の合計のループの回数というのがまあ k プラス 1×m プラス1回ということになりますで。その中でそ、それぞれのループの中での えっ、ー、と、演算回数が、え加算1回と、乗算1回ということでしたので、ここに2がかかってきまして、で、えっと、この、ここで見積もる計算量の合計というのは、こちらにありますように、えっと、2倍の、えっと、k×1 プラス m プラス m×1 なんですけれども、えこれを、あの、えっと、ラジオで見積もりますと、えーラジオの km という、えっと、見積もりになります。 えー、と以上が一変数多項式の乗算の計算量の見積もりでして、えー、と結論を述べますとその演算回数は入力多項式 AX と BX の次数の積に比例するということが分かりますしかしながら、えー、とこの計算量の見積もりはその、まあ、係数同士の加減乗常計算量の単位とした場合の見積もりでして、えー、とワード単位の計算量の見積もりをしようと思いますと、まあ、これから述べます 多倍調整数の乗算の見積もりが必要になってくることに注意してください。